はい、えー、徳島県の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます、えー、今日はしびれについてですねお話をしていきたいと思いますで腰骨の部分ですね狭窄症ヘルニア分離症滑り症という形でまあそ の, その骨の部分に、まあ痛みえー、と変形があってしびれが来ているというふうにあの診断された方たくさんいらっしゃると思うんですけどもあそもそもですねその骨っていう部分ですね その狭くなってるとか、まあ、飛び出してる部分っていうのを、まあ、結局は手術以外見ることがあないんですね。なので結局やってることっていうのはその痛みをだますチップであったりとか薬とかあもしくは周りにほぐして電気とかマッサージとかでその筋肉をほぐすっていうことを。 まあその腰回りっていう部分に対して行うんですけども、結局それで足のしびれが取れたっていうケースをほとんど聞いたことがないんですね。えー、なので、まあ結局手術しても取れないっていう場合がありますよね。じゃあ、じゃあ本当にそれ腰から来てるのかっていうところに問題があってですね。えー、そもそも足のしびれが足から取れるっていうケースがすごく多くてですね。特にですね、慢性的に足の、まあ、側面ですね。足裏とか足の背面。 っていうのが痺れてるっていう方がかなり多くいらっしゃいますので、えー、今回はですね、その自宅でその痺れが取れる自宅ケア方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。で、これはですね、あの別に狭窄症だろうがヘルニアだろうが、その足が痺れてる方っていう部分で見ていただきたいと思います。まず足が痺れてるんであれば、まずこのポイントを見てみて、そこを触ってみたら痺れが取れるのか改善していくのかっていうのを 試していいいたただきたいなと思いますでお伝えする筋肉としましてはですねこの青に光っている部分ですねこの青に光っている部分がですねこの骨幹筋っていうんですね骨幹筋こういった形でこの骨と骨えっと指と指の間にこの青い部分ですねこの筋肉があるんですけども実はこの骨幹筋っていう部分この溝ですねこの溝の端っこの部分で実は 神経を圧迫していることが多いんですねこれ、どの指でも、まあ、全部試していただきたいなと思うんですけども、でこの神経の脳の部分脳、神経っていうのは脳から始まってますから、この神経の、脳の部分を触るとですね、この黄 色, くひか黄色くなったのが、これ神経なんですね、黄 色, 黄色が出てきてこの細い部分ですね、で、当然この骨幹筋の、まあ、ところのところにもこう重なってくるんですよ、こういう感じで。 神経っていうのがですね。なので、そもそもこいつ、この骨幹筋っていうのは硬くなってることによって、足先とか、しびれが起こってるっていう可能性がありますので、え簡単にできるので、ぜひ試していただければと思います。はい。じゃあやっていきますね。で、あの、簡単にですけどね、まあ、場所をまず覚えていただきたいなと思います。ちょっと見にくいですね。 ちょっと見にくいので、ちょっとこのベッドの方に移動したいと思うんですが、えっ、ー、とですね。この足ですね。まあちょっとカラフルな靴下なんですけども、この足の部分でですね、まあこう触っていくと、この足と、毛玉がですね、この足と足の付け根、こういう感じで、まあ、この指と指があってですね、 これ、親指と人差し指の部分ですね。えぇ、ー、即死。えー、この、溝をですね、こういう感じで、探っていってもらうと、一番、端っこに止まるところがあると思うんですよ。それ以上行くと、骨が、あ溝になってくるので、骨の上になる。この溝の部分ですね。手で言うと、この水かきの部分っていうんですかね。ここの、指と指の間を、こうやって探っていってもらうと、一番、こう、端っこですね、上まで行くと、 えー、骨に当たるでその溝のへこんでる部分の一番この足側ですねの方のこの溝をですねキュッキュッキュッキュッと大体いい、えー、深呼吸5回から10回分ぐらいですねもし小指側がしびれてるんであれば外側この4と5の間ですね4と5の間、えー、もしくはこの4と3の間。 っていうのを、この部分を、こういう感じでマッサージをしていただくとですね、実はこれだけでですね、痺れが取れるケースが実はあるんですよ。だいたい、まあ、呼吸、深呼吸を5回から10回、まあ、だいたい1分か、1分ぐらいですね、ぐらいじーっとこういう感じで、まあ、だいたい気持ち、痛気持ちいいなとか、なんか足の方に響くなっていう感覚があると思いますので、まあ、しっかり触れるとですね、こう、真下方向にキュッと、あとこうずれたりすると、あまり意味がないので、まあ、こう、指を立ててですね、ちょっと。 真下方向にぐっと押し込んでもらって少しこう揺らすと軽い感じでも結構効きますんでこれはこうやってもらって30秒から1分間ですねちょっとマッサージを行っていただいてえー、しびれとかに変化があるのかどうかっていうのを一度試していただければなと思いますすごく簡単にできてですねこれで普通にしびれが取れる方もいらっしゃいますので試していただければと思います動画をご覧いただきありがとうございました